運用していますが、今からこのアキたちには皆様、足元を通って挨拶に行ってもらいます。その前にですね、じゃあ前の方に緑の下にロープがですね、貼ってあります。じゃあ立ち入席となっておりますので、ぜひね、こちら、前の方までお越しください。さあ、それでは、その挨拶は、この子たちには皆様の足元を通って挨拶に行ってもらいましょう。では、アキたち、いってらっしゃい。 これで、ね、ちょっと緑のせいから出ないようにお願いしますさあそしてですねアヒルたちが更新している間のお願いなんですがアヒルたちとても臆病な性格をしているので触らないように焼けお願いいたしますちょっとびっくりしてしまいますのでねアヒひるたち近くに来ても触らないように焼けお願いいたします優しく見守ってあげてください じゃあ、それではですね、皆さんの足元と感触に行ってもらったんですが、早速そく、一のコーナーに向かいたいと思います。まず、最初のコーナーはですね、このハッーたちの特技を皆様にご覧いただきたいと思います。ドランキーたちの特技、発進ことが確認です。<笑> 今ですね、水舟といって足に水かきがある生き物なので走ったり歩いたりするのは実はあまり得意ではないんですけどもここマザを牧場のアキエたち毎日練習をしているので走るのはとっても上手なんですさあ今ですねアキエたち池の後ろにスタンバイをしてくれていますそしてこの池舟が来て全力で走ってくる姿こか方皆さんにご覧いただきたいと思うんですけどもアキエたち ちょっとね、足、足にかな、と感じ方もいると、もしやすいが、必死に頑張ってくれるので、応援、お願いします。それでは、早速行ってみましょう。アヒルの全力疾走のスタートです。アヒルの全力疾ーす。一<笑>応<笑><笑>、この後、皆さん、ありがとうございました。<笑>さあ、それでは、皆さん、頑張ってくれたアヒルたちに、大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。 こああどどっちだよどうしない、まあま、んばつけたので言わしてしましょはですねこの池に入った子たちには池から上がってもらってもう一度皆様の足元更新してもらうんですが池に入った子たちですね今足伸れておりますこの状態で靴 く, くまれるとさっきよりも汚していくので。 先ほども言いましたがやっぱり踏まえたくないという方がいましたらアヒルが来たら自にで見分けてあげ て, てくださいアヒルも割引になってくれているわけではないので、ね、じゃあご了承くださいさあ<笑>それではですねアヒルがもう一度更新再開したところでアヒルのマル知識を皆さんに紹介していきたいと思いますこのアヒルのマル知識なんですがアヒルのオスとメスの見分け方の違いをですね今からご紹介していきたいと思います これポイントはですね、次にございまして、このオ ス, スの、ね、人がの違うんですね、体<笑>の足がですね、この動きの足が下がりやすいように、ちょっと効いていれば、皆さん、一目、アヒルがオスターですと、もがけられるようになります。さあ、まずはですね、このアヒル、が元気よくガーガーガーと鳴いていたんですが、これ元気よく鳴くアヒルというのは、メスのアヒルなんです。では、オスはどういう風に鳴いているのかといいますと、 ちっちゃな声でクイックエックわかると耳を澄まさなきゃ聞こえないくらいの声でしかやることができないですさあそして次にですね皆さんアヒルのくちばしにご注目してもらいたいんですけどもアヒルのくちばしの根元の方から黒くなっているアヒルが何本かいたと思いますこのくちばしが黒くなるアヒルというのはメスのおばあちゃんのアヒルなんです けれども、メスのアヒルだけ2個を浴び続けるとだんだんと人間のシミクチバシのよくちばしは目元の方から黒くなっていくんですね。ですので、この部屋の中になおはくちばし真っ黒なアヒルがいます。この子たちはだいぶ出会のおばあちゃんアヒルなんですね。ただ雌、深いときはくちばし黄色いんですけれども、オスのアヒルはくちばしずっと黄色いままなんですね。 さあ、そしてですね、この大行進が始まる前に、ですねークってニングした大人になったばかりのアヒルたちですね、生まれてから約生後約3ヶ月のアヒルたちがですね、この胸にまし入っているんですが、その子たちの言葉としましてはね、この子ラんかね、口腰の色をちょっと一緒に、右に移していることです、す僕は大人になったばかりのアヒルたちが知っているので、ぜひ探してみてあげてください。 そして次にですねお酢の見分け方も紹介していきたいと思うんです。